タレが非常に美味しいい、ね、いいでですすねねとただきますたっぷりねタレありますのでこれ絡めてね食べてくださいねいただきますはいどうも料理のお兄さん料理です今回はですね大人の事情でね大人の事情でいい感じになってきましたので、はい、今回はですねこちらのテーブルマークさんのですねサムギュード これを使ったですね冷凍の讃岐うどんならではのですねコシのギョンギョン強いですね冷やしたれうどんこのうどんの登場でですねもう今年はですねうち、えー、でね冷やし中華が僕の家では始まらないかもしれないそれぐらいうまいですこれから夏の定番として食べていただきたいっていうぐらいですね今から作っていきたいと思います龍司のバズレシピ ということですね、材料紹介いきたいと思いますまずですね、えー、テーブルマーキさんの、えー、冷凍さぬ牛丼がこれ1玉分これ5玉入りなんですけども1玉まあほとんどね調味料なんですよ冷やしたれうどんなのでねタレ、これ焼肉のタレオーソドックスの中辛タイプ普通のタイプで大丈夫ですはい、えー、これがえー、っと大さじ2弱、えー、あとごま油これが大さじ1えー、っと醤油、小さじ2お酢大さじ半分うまみ調味料、えー、ふた振ふりトッピングに入りごま あと卵、これ卵黄を使います、はい、あと小ねぎお好みでラー油ですね今回以上の食材でやっていきたいと思いますはい、はい、ということでですね今回ね、えー、と使うのはこちらのね、えー、と冷凍サラダ牛丼なんですけどもこれね茹でたりとかですねする方、えー、とすごく多いなっていうふうに思ってるんですけどもこれね実はね内袋のままレンジでチンでめちゃめちゃ美味しくなるんですよめちゃめちゃ簡単で洗い物も少ないエコなやり方で、えー、とやっていきます だから今日は火を使いません。奥さん、夏場にうどん茹でるのね、大変じゃないですか。そんな時はね、レンジ先生にお任せしましょう。はい、レンジ先生お願いします。はーい、うん。内袋のまま三分二十秒。こんな感じでやっていきたいと思います。はい。えー、で、このこの三分二十秒の間に器を用意します。はい。ここにですね、えー、とタレをね作っていきます。焼肉のタレ。ね、あとごま油。 お醤油酢旨味調味料、はい、これ3分20秒の間にやっといてくださいね別にもうやることないので大人の事情を飲んでいきます中身は皆さんのご想像にお任せします、ね、大人の事情ですこれはでですね、えー、ここに、えっと、キンキンに冷えた氷水を作っておきましょうはいということでピッピピッ ピ, ピ言いましたので、えー、これねで ドーン氷水に入れていきます氷水 で, です、ね、冷やすことによってこの讃岐うどんのです、ね、コシが、ね、ブリンブリンになるんですねこのね強いコシこれがねポイントです冷やしで今回食べるんですけどもその時はねぜひ冷たい水でやってくださいもう本当美味しいんで、はい、こんな感じですねザルにですねちょっとギュッとやってですね水気を、ね、取ってください水気が絡まってるとタレが薄まってしまいますなんとですね これぐらい水が出ちゃうんですねたれがね タ, レタレに入っちゃうとですねタレがねかなり味が薄まっちゃいます、はい、ということでこれを、えー、さっきのさっきの丼にドーンとね器の中でこんな感じでですねたれ と, と絡ませていきますはいタレが非常に美味しいんですねで全体的にタレと絡まったらですねネギ今回ねグナシですあの あのね、具入れてもいいんですよ、蒸しどりとかね、ちょっとネギたっぷりね、今日 具, 具なしなんでね、いりごまです、で入りごまがあるとね、香ばしさもね、食感も増されますので、足されますので、卵、白身も入れたいとこなんですけども、卵黄のコクを生かしたいっていうところがありまして、今回はね、卵黄を卵黄のみ使っていきます、はい、ここまでくぼますところほいっと、あいいですねで、少しね、ラー油、ね、これね、冷やしタレうどん。 はい、それではでですね、できましたので早速食べていきたいと思いますいただきますはい大人の事情が過ぎ足されましたではいただきますじゃあ準備万端ですのでいただきたいと思いますゃあいただきたいと思いますいただきますたっぷりねたれありますのでこれ絡めてね食べてくださいねいただきまますすううそでねいただきます あーこれはね、これだ、優勝だこれ、ほんとに美味しい。麺がね、やっぱね、キンキンに冷やされてると、やっぱ、腰が増しますね、かなり強い腰が生まれてます。風水だけで冷やしてる方もいらっしゃると思うんですけども、氷水使ってみてください。ほんとにね、全然違いますよ、ほんとに。うん うん、大人の事情にもね本当に合いますねここでですねちょい足しをしていきたいなっていうふうに思いますこれはねシンプルなんですねタレに絡ませただけのうどんなんでなんでねあの い, ろいろねあの応用できるんですよこれねマヨネーズですねちょっとね絞ってねちょっと絞って食べるんですよマヨだけうどんこれたまんないと思いますいただきますあこれたまんない全国のうどん屋さんに置いてほしいこれそれぐらい美味しいです これぐらい冷えててタレがね非常においしくなってます、ね、麺だけで全部食べるとタレ少し余ると思うんですけどその時にね冷やご飯ちょっと入れて混ぜて食べてくださいたまんなくうまいです具材とかもお好きなの入れていただいてあのこれチャーシューとかも合いますよ市販のチャーシューとかも合います本当に美味しいですからはぁやっぱ最高ですねぜひこちらやってみてくださいはいそれではですね今回のお料理どうでしたでしょうかめちゃめちゃおいしそうだなって いいいうふうふに思ってたただいた方やってみたいなって思っていただいた方ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします